かなりだ心してかかってくれどっからでもかかってこいよヒーローエナジーボーナスでヒーローエナジーヒーローバッチのチームボーナスラウンドワン敵のアビリティ発動だ元気を出させてくれオーカーを決めるんだ赤いエリアで敵に攻撃青いエリアで気力を回復だ発展決定 ロックオンモード突入カードを動かして敵を狙うんだ仲間のアビリティ発動だゴミのロボスキル発 動, ル発動いいぞ敵の戦闘力を上回った君は先行だカウターアビリティ発動 見せてやるぜ仲間のアビリティ発動だ敵のアビリティ発動だ君のチームの攻撃だ仲間のアビリティ発動だーーボタンを押せパーフェクトだ君の勝ちだいい攻撃だ KO! 君の大勝利だいい戦いだったぞやった俺たちの勝ちだね